はい、辻之介です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、前回、前々回とですね、腰痛講座、えー、腰痛トリガーポイントマッサージからですね、今日は、えー 大臀筋ですね。腰痛を改善させる大臀筋のストレッチについてお伝えしていきたいと思います。えー、すごくですね、あの簡単にできるストレッチになりますので、えー、今すぐですね、この見ながらですね、やっていただければと思います。えー、今回はですね、こう座りながらできる大臀筋、電部のストレッチをお伝えしていきます。えー、っとですね、まあ、こういうふうに腰掛けていただいてですね、腰掛けていただいて、足を組みます。 大体ですねまあ、このくるぶしぐらいがです、ね、この膝上にくるようにこういう風に、えー、かけていただいてこ の, 足です、ね、この足をです、ね、ちょっと外側からこう抱えて持ちます、抱えて持ちますでこの状態からです、ね、少しだけぎゅっと上に上げます、こう上げすぎずにです、ね、少しだけキュッと上に上げます。少しキュッと上げますでこの状態で、えー、背筋をです、ね のある程度伸ばしたままですねぎゅぎゅっと伸ばさなくてもいいけど少しこう背筋を伸ばすような感じでこのままですね体を前に倒していきます体を前に倒していきますでそうするとですねこれでもうすでにお尻が伸びるんですねこれですでにお尻が伸びます、えー、もう少し分かりやすくですね足だけ持っていきます、えー、足をですねこう組んでいただい て, 手, をて手で持ちますこういう感じ で, でそのままですね、えー、体がこうならないように背筋を伸ばしたままで体を前に倒していく で横から見ると、ですね、こんな感じです、こんな感じで足を持って、こういう感じで体だけ倒していく、体だけ倒していく、ちょっと反対でやってみますね、足をこう組んでもらってで、足を持つ、ちょっと外側気味で持って、で少し引き上げるで、少し引き上げて、この状態から体がこうならないように、背筋を伸ばしたまま体だけ倒していく、イメージはですね、おへそから前にいくような感じですね、おへそから前にいくような感じ。 でこの状態で30秒キープしていただいて、えー、深呼吸を止めずにですね深呼吸しながら30秒キープですねでこうなってくるだけ で, ですねお尻のこの辺りすごく伸びている感じがあると思うんですお尻がすごく伸びている感じがあると思います、えー、分かりづらかったかもしれないので最後にもう一度やってみてもらいますやってみますね<笑>やってみますね、えー、すごく簡単です まあ、こう上気味です、持ってもらって、持ってもらって、少し上に上げます、上に上げて、で丸くならないように、背筋は伸ばしたままで、おへそから突き出すように、ぎゅーっと前に倒していきます。で、このままですね、30秒間キープします、30秒間キープします、こんな感じですね、こんな感じで30秒間キープしていきます。 で深呼吸をしながらですね、深呼吸をしながら、これ必ず覚えておいてください。で、昨日お伝えしたですね、マッサージですね、トリガーポイントのマッサージと合わせていた だ, けるいただくことによって効果が増します。筋肉を柔らかくしてからプラスアルファ伸ばす。 っていうところですね。で、どちらにしろですね、痛みが増したりとか、やってる途中に痛みが起こるっていう場合はですね、今は中止をしておいてください。えー、簡単ですので、ぜひ今から始めていただくことをお勧めさせてもらいます。えー、それではですね、動画をご覧いただきありがとうございました。えー、明日はですね、えー、ダイエットについてお伝えしていきます。ぜひですね、チャンネル登録をしていただければと思います。下にリンクありますんでね、えー、今後ともよろしくお願いします。